皆さんこんにちはエグゾプライマルのプロデューサーを務めるカプコンの清川ですエグゾプライマルは完全新規 IP としてカプコンが制作するオンライン専用のチーム対戦型マッシブアクションですプレイヤーはロールという役割に特化した最新鋭パワードスーツを身にまとい 圧倒的な量で押し寄せる恐竜災害に立ち向かうことになりますオンラインで5人のチームを組み相手チームと競いつつ大量に襲来する恐竜を倒していく内容になっておりカプコン作品らしいマッシブなアクションとの組み合わせでより満足度の高い作品としてお届けできるよう開発を進めていますまた本作ではキャンペーンモードという形式ではなくゲームを遊んでいくことで だんだんと世界の謎が解明されていくようなストーリー展開となっておりますそちらもぜひご期待いただければと思いますそれでは本作の詳細を平岡ディレクターより説明させていただきますエグゾプライマルディレクターの平岡ですよろしくお願いします本作の舞台は西暦2040年という少し未来の地球ですそこでは突如出演する恐竜の群れによって 街や人々が襲撃される恐竜災害というものが世界各地で発生し人類は危機的状況に陥っていましたそんな中アイビウス社が開発した新世代 AI リバイアさんによって恐竜災害が起きる場所を特定する恐竜予報が可能となりさらに恐竜に対抗するための最新鋭パワードスーツエグゾスーツの開発が進められていますプレイヤーはファイターとしての適正試験を受け エグゾファイターとして人々を恐竜災害から守る戦いに身を投じることになります本作は5人のプレイヤーが1つのチームとなりチーム同士で競い合う5人対5人のチーム対戦型マッシブアクションになっています現代最強のエグゾスーツと歴史上最強の恐竜この最強対最強をテーマにさまざまなルールで競い合い提示されるミッションを先にクリアしたチームが勝利となります本作には 3つの大きな特徴がありますので紹介したいと思います。まずは1つ目の特徴、エグゾスーツについて説明します。本作にはさまざまなスーツが登場し、それぞれにロールという役割があります。スーツのロールは大きく分けると3種類で、豊富な攻撃手段で敵を殲滅するアサルト、敵の攻撃を引きつけチームを守るタンク、味方の回復や敵の弱体化で戦闘しやすい状況を作り出すサポート、 となっていますまたエグゾスーツはいつでも変更ができます若干の隙はありますが戦闘中でもスーツ権利が可能なのでチーム編成や戦闘の状況に応じてエグゾスーツを使い分ける攻略が楽しめます2つ目の特徴は恐竜災害ですヒラノサウルスやラプトルプテラノドンといった歴史上最強の恐竜がボルテックスと呼ばれる次元の裂け目から次々と押し寄せてきます 一度に何百もの恐竜が出現する絶望的な状況をエグゾスーツのロールアクションを駆使した仲間との協力プレイでこれに打ち勝つという爽快感達成感のあるゲーム体験ができるよう開発中です三つ目の特徴は新世代 AI のリバイアさんです本作のメインボードとなるディノサバイバルでは恐竜災害が発生する地域で新世代 AI リバイアさんが提示する多種多様なミッションを相手チームよりも早く達成できれば勝利となります 提示されるミッションはプレイヤーの腕前や状況によって変化するので、プレイするたびに違った体験ができるでしょう。また、イバヤさんは、プレイヤーが次にやるべきことをボイスでサポートしたり、目的地へのルートを表示してくれたりと、プレイヤーのナビゲートもしてくれるので、初めてでも迷うことなくプレイを楽しめます。エグゾププラライマルは2023年の発発売を目指し開発中ですコンセプトシステムグラフィック すべての面からカプコンの開発スタッフが総力を挙げて制作しています今後も公式サイトなどで情報を発信していきますので楽しみにお待ちいただければと思います最後までご覧いただきありがとうございました引き続きエグゾプライマルをよろしくお願いいたします